皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年12月10日、今日は天の日だったので、福の神カードの持ち寄りに参加したところ、トルネコさんを発見しました。その後、プーちゃんからもらったエビルプリーストカードを消化したところでノルマ達成です。そして、天国フィーバーのラストバトルにも乗り込みました。なかなか聴くことができないバトル音楽なので、これだけでテンションブーストですね。 今月の天の日の公式イベントはティア10での板映え撮影スポットでした。ティア10に行くにはこのルートが一番わかりやすいですね。以前の動画でわけのわからないことを言っていた気がしますが訂正します。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。